僕はパンドラあらこれ者ちが通ぞ、惑星伝説のフォルトが開かれ謎の鉱物エリディウムが惑星中に渡ったこれが悪の親玉ハイペリオン社の社長ハンサム・ジャックエリディアムで手にした富であるフォルトを狙っていた ルトオフウォーリアーだルトの噂を聞いて多くの猛者たちが集まった富と力を求める新しいウォルトハンターたちジャックは邪魔者を消そうと暗殺をこだわっていたが奴らは生き延びたハイペリオン社を潰すためクリムゾン・レイダーズに入隊し 謎のエンジェルに導かれ勝利は近いと思われただがエンジェルは裏切り者フォルトハンターたちを騙しクリムソン・レイダースを崩壊させるためのジャックの差し金だったしかし利用されていることを気づき彼女はジャックにハムかうエンジェルは 世界に6人しか存在しないサイレンの一人でありジャックの実の娘だったそしてウォルトを開くためエリジオンも注入されていたがジャックの計画を阻止するためエンジェルは自らを犠牲にした彼女の死に怒り狂ったジャックは計画を成功させるため サイレンであるエリリスを拉致しウォルトを無理しつり開けさせウォリアを起こした弱にとしてウォルトはただの宝箱ではない古代エリディアムの塊であり起こしたものに従うとんでもない怪物が寝る場所なのだみんな殺しだ